<笑>なんえー、皆さんこんにちは山梨県より初参戦いたしました甲州よさこい任務増尾と申します本日はよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますチーム結成20周年記念演舞曲「百をご 覧, をご覧今日は歌姫鈴鹿さんの生歌で演舞させていただきたいと思います 最後のステージです元気よく行きましょうそれでは行きます構え 「紫は」